そしてですねこの圏王道なんですけども私がですねこの高速を非常に危険だと思っております<笑>何が何が危険かと言いますとですね貧乳殺し<音楽>そこそこいい天気ですが風が強くて寒い日です最高気温は8度 寒いですねというわけでマサチャンネルをご覧の皆様こんにちはマサチャンネルのマサですはい大幅に出遅れました<笑>ただいま11時24分家でできたのが11時、えー、そんなにねツーリング行く予定はなかったんですけどもちょっとね時間が余ったのでこれはもう行くしかないと思ってですね今日ですねどこに行くかというとですね宿題回収ツーリングです いきなり渋滞で何の宿題を回収するかと言いますと先日、ですねクロスカブで往復420キロ会津西街道というところですね江戸時代に整備された道ですねそちらを通りましてですね大内宿というですね昔からの宿場町、昔からの建物ですねそこが残る宿場町へ行ってきました。 そこにね。行った目的というのはですね。まあ、蕎麦好きの私としてはですね。鷹とお蕎麦というのをですね。食べに行ったんでございますよ。はい、こちらからですね。圏王道をですね。乗っていきたいと思います。で、その鷹とお蕎麦っいうのはですね。ネギ1本で食べるそばでネギそばとも言うんですけども。まあ、非常にね。美味しいんですが、ネギをですね。そのままあの薬味としてかじりますと。 辛くてですね、後半あのなんかしびれて味がよくわかんないです。<笑>なのでまあネギはなんとあってもなくてもいいか な, なんて思いながらですね、でもまあネギがあるから美味しいのかなって思いながらですね、まあ食べたんですけども、まあ非常にね美味しいそばということでした。これはですね動画でそのうち上がると思います。そのうち上がるじゃないや、もう上がってんだ。上がった後にこの動画なんだ。 <笑>さあ、高速委員です。それでですね、その高遠そばというそばなんですね、実は実はなんですけれども、うんちくがありまして、実はその高遠藩というですね藩がですね長野にあったそうです。でそこのでですすね、ね藩主がです、ね 無類のそば好きで、それでですね、この長野県の伊那市っていうところなんですよね、伊那市高遠という住所がありまして、そちらでですね、すごくこうそばをね、流行らせたと、そちらのまあ女性の方は、そばが打てないと読みに行けないというような感じだったらしいんですよね、すごくそばがまあ流行ったということらしいです。 それでですねその版がですね勢力を伸ばしたんだか移転なんだかよくわかんないんですけどもで会津若松の方に行ったとでその時にですね一緒にそのそば好きの藩主がですね蕎麦職人を連れて行ったとでまたそちらでそばを流行らせたということなんですねでその行った先会津若松とか大内宿とかですねあっちの方ではですね そばのお店がたくさんできて、で流行ったとで、それをですねこの前食べてきたわけですすよそこでですねその高遠そばのお店がたくさんあるということを、ですねその長野県の伊那の市、高遠町が知るわけですね、そして、有効都市契約、有効都市かなんかを結んで、ですね、まあ、元祖高遠そばということ で, で、すね、まあ、逆輸入という表現になってましたね。 もともとは発祥が高島なんですけども、そこから会津若松の方に行って、でそこでお店が流行っているのを見て、また高島町が逆輸入したということになるみたいです。そして、その元祖の高島蕎麦っていうのがですね、この前食べた大内軸の高島蕎麦とはちょっと違うんですよ。で何が違うかというと、これ本当にね、昔からの食べ方みたいです。大根のすり汁。 と、焼き味噌を混ぜて、溶いて、そして食べるというそばみたいなんですね。で、これはですね、私、SSTR の時にですね、食べれなくて、後にですね、XADV の時に宿題回収しに行きました、越前そば。これとですね、非常に似ています。越前そばも米の米じゃない、大根のとぎ汁でですね、 外行のし食べる非常に辛い蕎麦なんですよそれと非常に似てるなと思って、しかも、味噌じゃないですかあ、これは食べてみたいなと思いまして、それでですね、今日ですねクロスカブ大内塾ツーリングの宿題回収として、ですね長野県伊那市高遠に行って、ですね本場の高遠そばを食べてこようと。 そういうツーリングになっておりますそしてですね時間がないです時間がないので申し訳ないんですけども今回は CB ちゃんでございます CB だとどうでしょうえーと半日ぐらいで行って帰って来れるのかな厳しいかなっていう感じなんですけどねでね私が住む埼玉県川越市からの距離だと 会津若松手前の大内地区までも今回行く高遠そばを食べに行く長野県伊那市、こちらもですね、ほぼほぼ同じぐらいの距離ですね、200キロ、ほぼほぼ200キロでございますね、で、高速の方がちょっとまあ遠回りなんですよね、結構ぐるーっと回るような感じになるので高速で行くと220キロぐらいにはなってしまうんですけども、まあ、ほぼほぼ同じ距離にある。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 貧乳殺 し, 乳殺しはい貧乳殺しです全くサービスエリアがございませんこれ下りになるのかなぁ私が住んでいる埼玉県から八王子の方に向かう方なんですけどもこっちだですねーっていうところですね今声ひっくり返りましたねさあやまですね こっちですね、パーキングエリア、サービスエリア、パーキングエリアがございます、それを逃すと、ですね、もう果てしなくないです、なかなかないですよで、反対側ですね、東北道に合流する方ですね、久喜白岡とか、それから茨城県のつくばですね、常磐道、そっちの方にに、ね、向かう方もですも、ね、全くございません。 本当ねこれあの頻尿殺しと言われているですね高速なんですよね、なので今はまだ大丈夫ですが頻尿、えー、なんでビビっております<笑>多分夜じゃないんで、まあ、寒いですけどそこまでじゃないので行けるとは思うんですけどもちょっとビビっておりますもうそろそろ八王子ジャンクションですね、中央自動車道に入っていきます。 高速道路はね、ここはね、本当に画像少ないですよ、っていうかね、本当、トンネルばっかで、全然面白くないし、しかも、貧乏殺しじゃないですか、なんにも面白くないんで、とりあえずもう、あのジャンクションまで<笑>行っちゃいますさあ、中央道の方に行きまして、そしてさらに中央道の分岐を右に行きます、川口港、甲府の方ですね。 こちらに行きます。さあ、こちらでですね。中央自動車道に合流いたしました。さあ、抜かしていきましょう。 はい、相模港出口今一瞬相模港見えたんだけどね全然これほんと、撮れなくないのよ<笑>全然見えねえしな見える見えねえなその辺ちょろっと見えんだけどな残念ながら見えませんねずっとフェンスでしょこんだけフェンスだったら何も見えないよね 昔さ、なんかサザンのライブでね、ライブビデオで、桑田佳祐が、あー、ちょっと見えた、桑田佳祐がね、相模湖でうなぎは養殖しておりませんって言ってたけど、本当なんですかね、<笑>誰か知ってる方、よろしくお願いします、コメントください。 はい、談合坂パーキングを過ぎまして、談合坂の出口でーす、ここね、確かに右ルート、左ルートあるんだよねで、なんか右ルートを案内されました、なんでだろう、右ルートを案内された、なんで右ルートなんだろうね、俺は左に行きたいぞ、でもいいや、言われた通りに行こう。<笑> 同じとこにまた合流するんだけどね、これ、どっちが好きとかってみんなあるのかな、右ルートの方がいいですよとか、左ルートの方がいいですよとか、景色がいいとかね、あると思うんですけど、まあ、たまにこっちの方ね、特に冬はこっちの方が来るので、まあ、ぜひね、教えていただけるとありがたいかなと思ってますはい大月ジャンンクションです。 こちらは名古屋甲府、長野へ行く方ですね。はい、そうです。こちらです。直進方面です。釈迦堂パーキング、読めねー。多分前方に見えてた、雪をかぶった白い山、そちらがですね、南アルプスだと思うんですけどね。 いかがでしょうか、間違っていますでしょうか、私、全く分かりません、これですね、こちらです、こちらに見える、右手に見えるですね、ひとき高い雪をかぶった白い山、こちらがですね、南アルプスじゃないかなと思います、でこれをね、越えていくんじゃないかな、越えていくと諏訪の方に行くんじゃないかなと思うんですけど、あら、これは何これは何市になるの よくわかりませんが、すごくきれいな街です。わあ、すごい。日本一桃の里。一宮坂。中央道一宮坂という出口です。ここは何市になるんでしょうか。 笛吹きって書いてあるんで、笛吹市まあこうやって見ると大都市なんだけどな別にそうでもないんでしょ、地方の都市ですもんね笛吹き屋代あぁ、めっちゃ綺麗だな山地図でね、確認した時に、まあ、南アルプスって書いてあるん、ね、で、南アルプスだと思うんだけどね笛吹き屋代ですね さあ次にパーキングが出てきたらトイレ休憩をしたいと思っておりますがなかなか出てきてくれませんはい今、おしっこ休憩しましてここ笛吹川という川ですね、これ、クロスカブで多分川沿いを走ったことあるね、1回ね。そして素晴らしい景色が続いております。 ええ、大和山ですね。あ、やっぱり当たってますね。南アルプスですね。あ、ひときわ高いね。雪をかぶった山が、本当目立つ。はい、双葉ジャンクションというジャンクションです。こちらですね。このまま中央道を直進していきます。 名古屋方面ですねはい前方に見える山はね八ヶ岳連邦という風にね看板が出てましたね赤岳2800何十メートルって書いてましたう道路とかね山とか詳しい人ってすごいなと思うんですよね方向感覚はめっちゃいいんだろうねこれ全然わかんないもん <笑>でも 2800m でも上はまだ白くなってないね不思議だねめっちゃ綺麗だよねほんとこれほんと絵に描いたような山というかすごいっすねいやー近づいてきたらめっちゃさらにすごい安ヶ岳連峰これは 見ごたえありませんこれそれぞれこう名前が付いてると思うんですけど一番高いの方がね赤岳っていうふうに書いてあったんで道中ちで う, うね一番こう右に見えるとんがったところなのかな はい、長野県に入りました。八ヶ岳連峰は、はるか右にですね、見えるようになりました。あとですね、目的地までは47キロですね。スワインターチェンジで降りるんですけども、そちらまで21キロとなっております。ここは長野のどこですかね。まあ、一気にね、気温が下がった感じがしますね。 うわーこっちは何こっちは何の山4度4度だよこれは寒いでこれなんか寒いなと思ったけどね時刻は1時30分本日の総合競技は1 7 1キロ1 1時に出てきたので121時2時間半ですね いやー恐るべし、長野、寒っ。なんかね、大丈夫かなーと思って、ずっと電熱はね、入れてないんですけど、ちょっと、手が冷たくなってきたんで、手と足が。とりあえず、グリップヒーターだけつけましょう。このね、熱暴走してね、一番温度が低いとも熱暴走して、触れなくなる、ホンダ、スポーツグリップヒーターだっけ<笑>マジでね、触れなくなるから、暑くて。 はい、諏訪の出口があと2キロに迫っております。そちらで降りますよ。いやー、長野恐るべし。めっちゃ寒い。こんなドッキリまのさ、今、1時50分です。約2時ですよ。2時で4度って。やばいね、長野。すかさずですね、電熱を入れました。グリップヒーター。 電熱のジャケットインナーですねインナーとタイツ最弱で今運用しております足はもっとね強くてもいいかも3段階の2でもいいかもしれないけどはいスワーウィーチェンジこちらを降りたいと思いますここからね結構ねくねくね道になるんですよね地図見てるとね